え、こんにちは黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はフェザリングの戻り方ということ、フェザリングっていうのはですね 演奏中にねこうベースと一緒にこうやって動くバスドラの動きなんですよで「こうフェザー」っていうのはこう羽毛のタッチっていうことでですねまあこれは大阪さんに教えてもらったんですけど こ, うここの中にこう要はバスドラの中にこう羽毛を敷き詰めてこれが飛び散らなくてでもボワッてなる感じってことは踏み方がねこうゆっくりだとボアッてならないじゃないですかだから速度がいってでもこうやってやったらバーって飛び散っちゃうからだからその。 こう短い距離ですごい速度を上げて踏まなきゃいけないでしかもタイミングもレガートと同じタイミングにいなきゃいけないからちょっと前に突っ込んでなきゃいけないだからこれがやっててうるさかったり遅かったりしたら結局ベースはめちゃくちゃゃくくくやりにくくなるんですよそれだったらもうドラムいない方がいいと思うぐらいすごくこう不快になるパターンなんでただ うまくいくとベースの音を少し支えてあげてバンド自体がブワーってこう広がる感じがするんでまあある時期中級者のどっかのタイミングで踏まなきゃいけなくなってくるとは思うんです僕もえっ、ー、とあのニューヨークから中村くんっていうドラマーの画家が入ってきていてすごい彼のサウンドが良かったんでどうなってんだろうと思ってで終わってからいろいろ喋ってたらまさかね僕の言うとこんな感じですけど、ね、あフェザリング結構あこれ結構ちゃんとやりますねって話をしてあ やっっぱりりこううるさいてて言われたりしてたしからねだからこうある時期からこう踏み始めたんですそうするとベーシストの人に「やめてそれうるさいから」とかって言われてすっごい言われたんだけどその時には僕はあのいやちょっとこれを試したいんでいろいろやるけどちょっと今日のライブはいろいろやってみてトライしたいんだけどもちろんその変だったらやめるからって言ってやってそしたらまあ あお前の成長のためだったらいいよっていういい先輩がいっぱいいましてですね<笑>でやっていただきてでああでもないこうでもないって言って、まあ、だいぶできるようになったと思うんですけど、えー、初心者の方にはやっぱりおすすめしませんだけどあのー、あるもういろいろやったけどここからちょっと一段ランクアップしたいっていう人はトライしてもらいたい。で, でそういう方からちょっともうやり始めて結構だいぶ慣れてきたんだけどただその復帰する時にどうしたらいいかこう踏んでて<笑>でもフレーズ叩たく時はやめるんですよ。 で、いつの間にか戻ってるって感じするんですが、これは僕ちゃんと練習方法書き出してやったんですね。で、それをちょっとご紹介したいと思いますね。復帰する2種類のパターンがちょっと違うんですね。で、アンチシペーションとシンコペーションっていうのがあるんですけど、これは僕あのー？ まあ、どちらもシンコペーションの一種でアンティシペーションは先行音っていってタイがつくタイプのシンコペーションタイがつかなくてまあこの「うった」ってこの不点八四分音符のタイプのシンコペーションと両方着地する場所が違うので処理の仕方が違うんですよなので僕はアンティシペーションとシンコペーションを分けてますただアンティシペーションはシンコペーションの一種なのでねでこのアンティシペーションの方がやりやすいんでハイハットと同じタイミングに踊りますだだから足だけやるとどっちゃどっ この四拍表のバスローはテンポゆっくりだったら踏んでもいいです。ただそこそこ速いと間に合わないんで、っていう練習をしてもらうとでまああの同じだけど二四拍だと二拍の雰囲気違うんで。 ハイハットのタイミングで戻る、まあ、最短距離の場合ねこういう形になりますシンコペーションの場合は、えっと、これハイハットがあるからシンコペーションしないように見えるけどこれもハイハットは飛び越えてる意味これも3表のパスコラ踏んでもいいんだけど踏んでもいいけどちょっと早いとやっぱ踏めないと思うんですよ。 埋めないねなのでこうハイハットのないところに着地する形なんでちょっとやっぱりド ラ, ドラムの体の感覚的にはシンコペーションとアンティシペーションぶん違うんでこれ場合分けしして練習した方がいいんです、ね、でこれまあまあえっ、ー、と23裏だったやつを1裏にすると。 こ う, い う, ふ う, にこうちょん跳躍してで元の四分音符に戻っていくっていうのをやるんですよそうするとシンコペーションブックのフレーズをやったとするとこうなります。1, 2, <音楽>というふうに途中突然まあ足がフレーズの方に行ってから。 あの最後のフレーズで跳躍して元に戻るって感じなのね。でバスドラは一応最短がここだけどこれシンコペーションを遠くに飛ばしたかった例えば3拍目にもっと後ろでもいいしね、えー、例えば小説1個飛ばす例えばそういう時はシンバルにいっちゃうね。 うういうふうにレガートは先帰ってくる で, でこれフェザリングでもハイハットでも何でもまあフレーズでも何でもそうですけどハイハットのタイミングで戻るともともとあったのに乗っかる感じ。で1拍目 とか三拍目に帰ってくると、そこからフレーズがまた生まれる感じがするんで。例えばこれ、えっと今小説の頭でやったけど、四拍目で乗ると。っていう感覚になるんですよ。ちょっとした微差ですけど、これは。 まあ、どこでキャッチするかポーンっていったのをドンってキャッチして始めるのかもともとあったとこ「音ととと」って感じでやるかっていうのはこれはまあ全部僕は場合分けして練習したんですけどこういう練習をしてもらうといいのかなと思います。そしたら一応シシンンコペーションの方もそうする と, という感覚で。 フェザリングの練習をしてもらうと、要はジャンプしてどっかで戻るって感じなの。表から戻るとドカンって戻るし、裏腹から戻るとこう、スッとこう、なんてさりげなく戻る感じ。ほんとちょっとしたビサだけど、ここのビサが結構生きてきたりとか、ベーシストの音量で結構やってるから、これでフってうまくキャッチしたら、ベースがニコって笑ってくれたりするんですよね。なので、えー、こういう意味ではフェザリングってめちゃくちゃこう、大きな、そのまあファクターだと思うんですけど。 かかかなり時間がかかってでしかも多分お客さんはほとんど気づかないだから本当にもうじ自己満足的なとかちょっとあるかもしれないですけどやっぱりバンドメンバーがやっぱりこれをやることによってすごくやりやすくなったりとかまあベースシストの掛け合いでやるのでこれフェタリング下手だとすっごい嫌がられるんでなのでここはベーシストとと一緒に練習ししたりとかかすするののももいいいれないですねそういう意味ではなんかこうかなりこう ま ず, まず最初は音量でかくてうるさいって言われたりあと音色がスピード感がなくて重いって言われることがすごく多いと思うんですね。まあ、その辺また質問きたらちょっと作ろうかなと思いますけどまずとりあえずその、えー、フェザリングどうやって戻ればいいですかなんかフレーズをやった時に戻れなくて結局いつの間にかフェザリングやめてますっていう質問が来たので、えー、今回作ってみままままししたた、えー、本日日日は以上になりりりす今今もも最後までごごごご視視聴聴ああががととううざざいいました。